ジャニーズの人気グループ、キングピンスが11日放送のバラエティ番組、踊る、サンマゴテン、日本テレビ系に出演。メンバーから明かされた、平野仕様の一風変わった行動に視聴者から驚きの声が上がっている。資格ある時は口が血まみれにファンから天然キャラを作っていると言われ落ち込んでいるという部屋。しかし、 彼の天然はメンバーも保証するものらしい。それを物語るエピソードとして、リーダーの騎士ユタから、平野は食事をしている最中に口が血まみれになっていることがあると明かされる。また、騎士は新しく買ったものを仕様に食べられるんですよ、と別の天然エピソードも話し出す。平野はメンバーのアクセサリーなど、私物を口に入れるという謎の行動をするだという。 四角神宮寺ゆ太の車に歯形騎士の話すエピソードに、明石やさんまは何を言っているのか全くわからないと言った様子。平野に、お前、何してんのと純粋に質問したのだが明確な答えが返ってくることはなかった。さらに、さんまが、車買ったら噛むのと疑問をぶつけると神宮寺の車のシートには歯形をつけていると明かしていた。 視覚視聴者も平野の行動にあぜん今回の放送を受け、平野の一風変わった行動に視聴者も驚愕。ツイッターには全然理解できないといったコメントが書き込まれている。視覚芸能人の天然キャラを調査調べ編集部では全国20ケラ60代の男女1342名を対象に芸能人の天然キャラについて調査を実施。 その結果、全体のおよそ半数の人は芸能人の天然キャラは作っているだけだと思う、と回答している。一部視聴者から天然キャラを作っていると思われているという平野。全く自覚がないにもかかわらず、そのように言われるのは不本意なところだろう。うん、調べ屋編集部調べーハングシーアイル